ラスヘブン来ました何みんないたのー一緒に頑張ろうねみんなそっち行くのーおじさん真ん中行ってくるよハグちゃんじゃないのー真ん中から調べるなんて聞いてないよ これは結構距離取れたねあやっちゃったわおじさんもやっちゃったここに来るまでに破滅なかったねーあれそっち側にあったの見逃しちゃった 都会持ってるしハグちゃんだから、僕が助けに行こう。こっち来るかな キャンプしてるねえ。つられてる人から話せるかなお仲間さんナイスー。いたまえにかいた罠踏んだら、引けないかなその前にハグちゃん飛んでいった。スミスくんおじさんが治療するよ。 ありがとうこれまた発電機の近くに罠かいたんじゃないの今のうちに誰か助けてほしいなー言ってくれたね。 ここまで離せばすぐには追いかけてこれないよねー肉屋で治療に時間かかるねーエースさん大メガネくんありがとう僕助けに行ってきます。ょっかメガネくん任せたよ 小屋に罠いてそうだねー僕が罠踏みに行って他の仲間に救助してもらおうかなあったー離れるよ。ちゃんと僕が見えてるから追いかけてきてくれるよねなるべく引き離そう。 たたおなかったよ僕は初釣りだからみんな余裕あるねメガネくんありがとうスミスくんが追われてるから早くつけてあげなきゃ。 ありがとう。おじさんはスミス君と交代してくる。いたいた、ハグちゃん足遅いから、間に合うかな僕の姿が見えるえるで気を引こう。 ローリーちゃん、ナイスタイミングだよ。全員脱出だね。